お楽しみください。こちら。スターバックス。新作ラテ。ミルク。バターミルクスコッチ。ラテと。ラス、ストロベリー、マスカルポーネケーキを食べたいと思います。うん、ホリデー第二弾ですね。バターキャラメルスコッチ。うん、甘いのか苦いのかどっちなんでしょうか。チャンネル登録よろしくお願いします。ラテも気になりますけど。 まずは甘酸っぱいであのケーキからほろほろと上が崩れていきますねではいただきます ごちそうマまでした最初に食べたラズベリーストロベニアのラズベリーラスカルポーネケーキはラスカルポーネのさっぱりとした酸とストロベニの長さが結構口の中で広がってきてすっきり出会うのできました上のモロコロとの崩れる生地が少し食べづらいのが残念でしたねモロコロと崩れるようにはきちっと固まっていた方が食べやすくてよかったかなと思います で、こちらのバターキャラメルラテはなんかキャラミルフィーユの生地やキャラメルが乗ってるのは上の方だけど下は苦くてすっきりと目覚められるラテでしたねなのでキャラメルの甘さが好きな場合は少し物足りないかもしれない反対にサクサクとした食感がお好きなのであれば飲んでみてもいいかもしれないですねというわけで今回食べたこちらのマスク